皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2022年3月11日、第9回アストルティアナイト総選挙の結果発表日となりました。今回は、投票を1日分すっ飛ばしてしまったようです。何たる不覚でしょう。ユシカに投じる貴重な10票を失ってしまいました。これが結果にどういう影響を及ぼすのでしょうか。ドキドキの結果発表です。 ユシカの姿が見えました。知ってました。ナジーンの姿も見えてしまいました。びっくりです。ということは、まさかの、ラグアス王子でした。まさしく悲願達成といった感じですね。おめでとうございます。結果だけ見るとダントツでした。ユシカも3位に入れてよかったです。